視聴者の皆さんに知ってもらい、理解を深めていただくとともに、私たちにできることを一緒に考えていく、そんな番組です。どうぞよろしくお願いします。さて、第3回目のテーマは、難民にまつわるよくある質問ということでお届けしていきたいと思います。よく、難民受け入れに反対する。 懸念を持つ方々から難民を受け入れると治安が悪化するのではないかというような声も聞かれます。果たしてこれは本当のことなのでしょうかまた難民という言葉とともに移民という言葉もあります。この2つの言葉の違いはどこから来るのでしょうか今回のテーマでは難民についてよくある誤解や疑問などを掘り下げていき 皆さんと一緒に考えていく機会にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。難民と混同されやすい言葉に移民という言葉があります。移民とは様々な理由でもともと住んでいた場所から離れて移動した人または移動中の人々のことを指します。職業上の転職や 留学など幅広い理由で国境を越えて他の国に移り住むということを指すこともありますし国内で移動する人のことを移民と呼ぶこともあります難民はそうした人々のうち命の危険などから出国を強いられた人々のことを指します難民の定義についてはこの動画の第1回目のシリーズでもお伝えしました紛争や 人権侵害などのためにやむを得ず自分の故郷から逃れて他の国へ避難した人々のことでしたよね。よくある誤解としては経済難民といった言葉が使われたりもします。経済的に困っていることというのは難民の定義には当てはまりません。経済的に困窮をしている難民の方も多い一方で資産家や著名人などといった方が 難民になる場合もあります。移民と難民にはこうした違いがあります。しかし、移民と難民の違いはとても流動的でもあります。移民の中にも性的搾取などの被害を受け、自分の意思とは関係なく出国を余儀なくされたという人もいます。日本のように難民申請が厳しい国では、あえて難民申請をせず、留学、 いやビジネスという形で日本に滞在を続けるという方もいらっしゃいます。また難民の人たちは移動を強いられる人というふうに言いましたけれども決して自分で何も決めていないというわけではありません。難民の中にも限られた選択肢の中からより良い人生を送るため子供により良い教育を受けさせたいなど 自分の希望が叶う可能性が少しでも高い国や地域を選ぶという人たちもいます次によく寄せられる質問で難民はなぜ日本に来るのかということを考えていきたいと思います日本から地理的に遠く離れた国の方がなぜわざわざ日本を選んで逃れてくるのか という質問を受けることがあります。確かに、私たち難民支援協会の事務所に相談に来られる方の6割はアフリカの出身の方です。こうした方々が日本に来た理由としては、日本を選んできたというよりは、逃れる先の国を探していて、たまたま日本行きのビザ、日本に行く許可が最初に降りたということで、日本へ逃れてくることが多くあります。 言葉の面などで不安があっても、他国のビザを待つ余裕もなく、日本行きを決心します。難民として逃れるためのビザというものはなく、他国へ逃れるには観光やビジネスなどのビザを取得し、たどり着いた先の国についてから難民申請をします。日本政府は新型コロナの感染拡大以前は海外からの観光客誘致に力を入れていたため、 観光ビザが比較的出やすかったとも言われています。日本に逃れてきてから難民認定率が 1% 未満と知り、愕然とする難民の方もいますが、改めて他国へ行きたいと考えたとしても、ほとんどの場合、その選択肢はありません。危険のある出身国へ帰国するなどの方法で、ビザの取得からやり直す必要があり、ビザが出ないことも多いからです。 難民とは、不法入国した人たち、あるいは不法滞在をしている人たちというイメージを持たれることもあります。難民として認定されれば、当面の間は正式にその国に暮らすことができます。また、難民申請中でも、申請時に正規の在留資格があるなど、一定の条件を満たす人には、在留資格が認められます。しかし、 命からがら逃れてくる難民の人たちの中には、本来自分をいじめる出身国の政府からパスポートを出してもらえずに、正式のパスポートやビザを持たずにその国へ逃げてこざるを得ないということもあります。こうした状況での正式ではない滞在いや正しいパスポートを持ってこれないことによる入国は緊急事態であるため、 そのための行動として難民条約では認められている行動です。また母国に送り返されれば命の危険がある難民を送還してはならないという国際法上の決まりがあり申請中も含めて安定した在留資格が保障される必要があります。しかし日本では自分のパスポートを持てなかったなどして非公式に入国した人が 空港で難民申請を希望しても、ほとんどの場合、特別に滞在を許可する事情がないとされ、滞在を認められず、収容されることもあります。また、1回目の難民申請時には、在留資格があった人でも、難民不認定となった結果、2回目以降に難民申請をした場合には、在留資格が原則認められません。日本の難民認定は、 非常に厳しく、出身国に帰れば危険がある人の多くが複数回の申請により結果的に非正規滞在となっています。また難民の方で在留資格がない方には入管の施設に収容される方もいらっしゃいます。在留資格のない外国人は強制的に国外へ送り返す退去強制の対象となり、 確実に送り返すために、その人を自由に生活させず、政府の施設に閉じ込めるために、入管の収容施設に無期限で留め置かれます。難民であっても在留資格がない場合は、この収容の対象となってしまいます。現在の入管法では、難民申請中であれば、送還されることはありませんが、許可がなければ、 施設内外でのお医者さんによる診療を受けることもできず、友達との通信や面会も非常に制限され、いつ出てこられるかわからないという期限が明確にわからないまま、数年にわたり収容されている方もいらっしゃいます。もう一点、難民に関する誤解として、 治安に関することがあります。難民キャンプの治安状況や難民を多く受け入れているヨーロッパの難民による一部の犯罪の報道などから難民の存在が受け入れた国の治安の悪化やテロの可能性と結びつけて考えられることがよくあります。しかし、そもそも難民であることとその人が犯罪やテロを起こす可能性は 全くの別問題です。一部の難民による犯罪やテロの例があったとしても、すべての難民に対してそのようなイメージを当てはめるのは適当ではありません。また、もし国境を越える人の移動自体が国の安全を守ることにとってリスクと考えられるのだとしたら、それは難民に限ったことではなく、観光や ビジネスでの来日にも同様のリスクや危険性があることになります。治安維持のためとして観光やビジネスでの来日を制限するということになるでしょうかなっていないですよね。私自身も外国からの人が増えると犯罪が増えませんかとか治安が悪化しませんかといった質問を受けます。ただ、ここ数年で日本に住む外国人の数は 増えているものの、警察により外国人による犯罪として対応された数、検挙数は下がっているのが現状です。また、難民となって逃れてくる人は暴力やテロの被害者でもあるということも忘れてはならないことです。こうした背景を考えずに、難民であることや彼らの宗教的、民族的背景などと 犯罪の可能性を結びつけること自体に差別や偏見が含まれていないか注意していく必要があります。また、よく言われることとして難民を受け入れると社会の負担が増し重荷になるのではないかということがあります。しかし難民も逃れた先の新たな土地で働き税金を納め 社会の中で自立していくことができる人たちです。難民として認められれば、日本に当面暮らすことができ、働くこともでき、また難民申請中でも条件を満たす人には難民申請から一定の期間が経つと仕事をすることが認められます。社会に貢献していきたいと思っているという声も支援をする中で難民の方々から 本当によく聞かれます。ただ、そうなるための一歩には後押しが必要です。日本語支援や就労支援などを通して、日本の習慣について知る機会があれば、地域社会でスムーズに暮らしていくことにもつながります。近所に住む人たちとの接点が生まれ、孤独や孤立を防いでいくことにもなるかもしれません。平和で安全があり、 人が支え合って生きる仕組みがある国が、教育や医療を難民に提供することは価値ある取り組みであり、日本の社会が寛容さや多様性を深めることにもなるのではないでしょうか。また、これとよく似た質問として、日本で働くことを目的に難民申請する人がいるのではと聞かれることもあります。まず、難民申請の結果が出るまでに、 平均4年以上かかり、その間の生活のために、自力で働いて、自分の稼いだお金で生活したいと希望するのは当然のことです。難民認定審査の間、就労が可能となる制度を利用しようとする人がいる。そういう可能性はありますが、近年では入管庁の運用により複数回難民申請をしている人は、ほとんどの場合、就労が認められず、 就労目的で難民申請を繰り返す人がいるという指摘は当たりません。むしろ日本では適正な難民認定がされておらず、本来難民と認められるべき人が認められていないという課題があります。そのため難民の審査が不認定になっても、帰国できない人は申請を繰り返さざるを得ず、そのような状況では就労も許可されず、 オーバーステイとなりさらに生活も困窮していきます難民として保護を必要とする人が申請を繰り返さざるを得ませんが就労できず厳しい生活を余儀なくされているという実情があります皆さんいかがでしたでしょうか難民を理解するための15分ではこれからも皆様に